も鎌りやってまいりまいした維新心一つです私たち今年10周年を迎えたチームになるんですが本日お届けいたします「維新かもめ夢を降りた」こちらの作品私たちの結成からの10年の奇跡をたどりながら作った作品になります皆様に届けたいメッセージそれはどんなにうまく勝つとも諦めない限り夢は続くんだとそんなメッセージを込めて 本日は演出したいいと思いますご清聴どうぞよろしくお願いします。 お、oh. Yarin' song れはい、たくさんの拍手、ご声援ありがとうございました。<笑>